マジックなかったのいいいはい、どう も, どうも水溜りボンドです。お願いしま す, ますね、毎日頑張っていきましょうという頑張っていきましょうはい、サブチャンネルなんですけどなんか挨拶変えたいね、あ、サブチャンネルの挨拶それ今日考えよう。はいカな出してえっ、ー、と…な…カ<笑>はい、どうもー<笑>あ水溜りボンドです、お願いしますねカサブチャンなんですけどね よく言ったな。今日決めるって。ち, ちゃんと考えてください。<笑>ねえだよ。このこの本当に。何じゃ。結局なんで聞く頑張頑張ればちょっと。なんで取り返さないとやばいなー。企画企画やんない。<笑>ちょっと心理テストをやりたくて。あ, あ。心理テスト。でなんか普通なんか質問して答えたらみたいな。うん、これはなんかそのちょっと特殊で絵を描いたらその人の。 心理とか性格が分かるあっ、心理の絵ってこと違う。やば。絡まりしてる。<笑>全然まとえたこと言えない<笑>。<笑><笑>いいみたいなサうちゃんの腕が。やばい。<笑>じゃあ、ごめんごめん、<笑>続けね。うん。なんで<笑>豚の絵を描く。豚ね、うん。豚の絵を描いてください。うん、何にも、うん。何にも考えない。豚の絵だから。豚ねケ k オッケ k 描きますね、書いて。 いや俺ちょっと ひ, ひどいかもしんないいやでも俺うまく書けたわ<笑>ねちょっと俺お前の絵みたいになっちゃったなんで<笑>簡単に、ね、<笑>いやそこじゃねえだろ別に子豚さじゃんとかじゃないだろ別にはいオッケーはい出してせーの子豚じゃん似て点といやお前犬じゃん犬じゃねえ後ろ足犬じゃん犬じゃねえまず豚をかいた一。 髪の上の方に書いた人は積極的に楽観主義。真ん中に書いた人は客観的な現実主義、判断力がある。真ん中だよな、二人とも。まあな。豚の顔の向き。左を向いたらあなたは伝統や習慣を思い出るタイプで、えー、対外的。えー、豚の顔が右を向いたら<笑>、えー、革新的で積極的なタイプ。豚の顔が正面を向いていたらあなたは議論好きではっきり物を言うタイプ。甘の弱な一面を持ち、周りにへそまがいだと思われること。 正 面, すぐ向いて正面向いてるんだなあじゃあここそういうことだ豚以外に書いたものがあった場合は注意深い人豚だけスッキリ書いてる人は、はい、感情は素直に表す単純なタイプ<笑>二人とも同じじゃねうんダメだぞ違うの怖がない違うの怖がないダメだうのメだ取り返せない取り返せない<笑>またミスった俺またいやでももあー今日ダメなんだ二人ともミスって る, もってるかもしれないもしかしたら何してるのいやちょっと豚描き直そう もう無理同じ絵描いてない、ね、でも船でもいいらしいよ船でもいいの、うん、船, の船あ船じゃあ描いて俺あれじゃんゴルフのバンカーじゃんバンカーじゃねえよ<笑><笑>言葉間違えない<笑><笑>何何てる何っていうのグリーン何 何, 何ていうのパターン パだからパターン逆に指してるし<笑><笑>船が右向きだったら文章のうまい作家タイプ船が正面を向いていたら、えー、分析系の人間です、うん、左向きだったら一般的な普通タイプえ俺はどっちの右に進もうとしか言えないのいやそれ後から聞かれたらもう無理だわ<笑>主観入っちゃう<笑>でもなんかさ、うん こっちが前って感じじな い, いやこっちな気にすんないやそれ普通の人が嫌なだけじゃんこうだって考えずに風がこう来てるってことはこっちにするんだよああ風を切っているそうそうそうでも追い風の力で動くからヨットなわけでしょこれヨットじゃないよなな<笑>はこんなんじゃない<笑><笑> でどう考えてもらってヨットじゃ ん, のじゃんその場合は、ね、じゃあヨットだとしたら小さすぎるだろう風を受けなきゃいけないからじゃあ簡単普通の人ねえうんこの髪食ったら普通の人じゃん な, <笑><笑>なんなで爪痕残そうとするんだよ<笑><笑>、はい、ということで皆さんどうでしたでしょうかはい、はい、ということでちょっと緩かったですけどサブチャンネルでしたありがとうございました